ははいいいおおよようござまますすちょっとねもう今日はすごい光景になってるんですけどあの今和歌山の方にいまして以前ねあの犬豚丼のチャレンジメニューでおさんってたたくのやさんに来てるんですねでまたちょっとこちらのお店で新しいチャレンジメニューできまして今目の前にある海鮮丼なんですけどこれねめっちゃ小深じゃない見てこれっていう内容が 5kg の海鮮丼で制限時間がね30分なの 成功の場合、えー、無料プラス賞金が1万円で失敗の場合は1万5千円のおシャレとなるそうです。じゃでははい。大丈夫ですか？はい大丈夫です。30分で。はい。ではスタート。<笑>先生いただきます。もうわー結構食べたい。みたいでそのまま食べようかな。 ちょっと映せるもんは映しちゃいますね下によしそしたらじゃあちょっと醤油 すっげー新鮮うまい<笑>うまいです<笑> ち, ょっと、ね、ちょっと一回うんうんうんうん これもね、新鮮でこ、ね、ちょっと早い系のチャレンジするのがもったいないぐらいうん全部うまいうんあっうんうんいいうん これ赤だしのみそ汁も、うん、うまいなうんこれ見えるかなトロ見える 刺しがねやーばいんだようまっ<笑> <笑>うん、高級食材めっちゃ入ってるよ。 あ、ゲスこれ、はい。あ、じゃあお願いします。はい、すみません。ちょっとね、イカゲさんの方はあの生じゃちょっと無理らしくて火を通すらしいのであとらちょっと今お渡 し, しました。うんうん これどうしたらすげえきれいあのチャレンジメニューだけど盛り付けから何からちょっときれいすぎて崩すのがもったいなくなるわ<笑>うん うん。ネギトロうまっうん べて 海鮮丼って結構大変なんですんこれ。うん<笑>うん、うん、やっぱりあの普通の海鮮丼の多分ね10杯以上の量はあるから結構ね先にお醤油わさびとか使うんであれば溶いておいた方がいいと思います 結構ね、この時間がね無駄かもうんうんうんうんうんうんっ うん。 嗯嗯嗯 お疲様です続いてやったおおいや、やっぱめちゃめちゃ美味しいですね<笑>ああおめでとうございますじゃああのもし受ければ二人目成功したときにその人に一緒にあげてもらってもいいですか あ, あ、ありがとうございますなんで も, もし次チャレンジしに来て成功した人はじゃあニットという僕の分も含めてニットということで 次の人だけは2万円になるんでぜひ皆さんこれを受け取りに挑戦しに来てください。